日常演舞の食た日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演舞開演こちら米田コーヒーが監修したお菓子5品を食べたいと思いますあ正確に言うと1つ違うのが混ざってるんですけどなんか森永がコ米田コーヒーとコラボしたという監修を受けた商品お菓子が販売されるで買ってきましたまずこちらが 白ネージチョコボール同じく白ネージじゃな白ネージじゃない白ノワールだね間違える白ノワールをイメージしたサンドクッキーそしてこちら黒ネージをイメージした小枝さらにキャラメルコメダブレンドをイメージした味ですでこれは違うんですけどコ メ, ダブレンドコメダコーヒーが 販売しているアメダも、まあ、間違って買ったといいます気になったから買ったといいますで買ってきましたではまずは森永お菓子の定番チョコボールからいきましょうちょっと待ってくださいねあげとけばよかったかな事前に、えっとでこれはあはい 落とすと嫌なのでちょっとはい中から白いチョコボールが出てきましたさすがは白のワールをイメージしてるだけのことはありますねでは味も白のワールになっているのか早速食べていきたいと思いますいただきますチャンネル登録よろしくお願すふふふ まあさすがにコメダのボリュームまではだけどしっかりおいしくできてるでしょう<笑>どうかしら満足してくれたまあ確かにコメダのあのボリュームがお菓子できたら五つつ一気に食べるのは無理でしょうねだけどそれでも十分満足させてくれますよちょ <笑>まろやかで時にはちょっと苦くてお手軽に持ち運べる米田コーヒーまた行ってみたいなただあそこのサラダはきゅうりが入ってるからって何の話をしてるんだ全く関係ない話にずれてるずれてるはいもっと 戻, 戻っていくお菓子のそれぞれの味がどれぐらい美味しかったかはこのあとすぐに話しますねでは ごちそうさまでした最初に食べた白ノワールチョコボールはかなりミルクの甘さが強いホワイトチョコでコーティングされていてで中にピーナッツではなくビスケットが入ってビスケットが入っているものでサクサクとしたデニッシュ生地をイメージしているのでしょうか、ま、ビスケットはサクサクといえばザクザクでしたけどねなので白ノワール特にクリームの部分を 強く再現した商品だと言えますで次に食べたこちらの小枝クロネージュは苦みの中にもまろやかな甘さがあったコリコリとした食感が美味しかったですんいい感じにクリームとバウムクーヘンのチョコ部分が混ざっていましたねなので通常のお店のクロネージュとはまた違った味わいがあって良かったですでこちらの白の丸サンドクッキー これは外側のクッキーは甘さ控えめでだからホワイトアイスの部分をイメージしたりあるクリームもチョコボールに比べると少し甘さは抑えられていましたなのでデニッシュのどちらかではデニッシュの香ばしさを演出しているようなサンドクッキーといえますでこちらのコーヒー森永コーヒーキャラメルこ中、ねはい、からこのように個包装になったキャラメルがいい 入っていますで当然ですよねそれはでかむと通常のキャラメルだったら甘みがかなり出てくるんですけどコーヒーブレンドのね苦味がかなり強かったですんあのあだから甘すぎないキャラメルが好きなのであればおすすめできますねキャラ メ, ルの苦さカラメルの苦さとはまた違いましたかっこんん朝に食べると目をすっきりさせてくれるような甘さでしたね甘さじゃないわ苦さだ で、ちょっとずれます。ちょっと森永コラボとはずれますけど、こちらのコメダコーヒー店の飴玉。これも、中からこうやって個包装になった飴が入って、裏側には、コメダの秘密というより豆知識が書かれていますね。まあ、少々ここめ く, めくらないといけないので見るのが面倒ですけど。で、どちらも苦味がかなり強い飴なので、 ちょっとスッキリしたいなと思った時にパクッと舐めるといいでしょうそう思いました自分は、うん、愛されて50年1968年ってことは5年ぐらい前に出たんですねだとしたら今はもう愛されて55年か長いですねで今回食べた米田コーヒー監修お菓子の中だとこのチョコボールが一番甘さとまろやかな味わいを楽しむことができて好みだったので代表として